こんにちは、アロです今日はですねミニマリストが月5万円稼ぐためのたった一つの方法についてまとめていきます僕のチャンネルではミニマリストになるため の, あのおすすめのアイテムだったりだとか生活コスパを下げるための国、えー、例えば福岡の生活だとかを紹介していますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はですねミニマリストになるための、えー、月5万円稼ぐ方法についてまとめていきますミニマリストって最近増えてきましたよね 例えばミニマリズムだとか、えー、少ないもので生きるだとか、えー、身軽に生きる手ぶらで生きるっていうふうにいろいろと話されてるんですけども実際ミニマリストになったからといって稼げるわけじゃないんですよね今日はミニマリストになりながら収入を上げる方法についてまとめていきます、えー、僕がミニマリストになったというか僕がミニマリストって言い始めたのは23年前3年前ですね3年前でちょうど僕がブログを始めた頃でしたその頃ってミニマリストってまだまだあのマイナーで どちらかっていうと貧乏人のような印象を受けてる人が結構多かったです。で、海外、アメリカだとミニマリズムっていうふうに言われていて、すごく盛り上がりつつあったんですけど、まだまだ黎明期でっていう状態があったんですけども、ここ最近ですね、ちょうど2019年ぐらいによりヒットしてミニマリストになってますとか、あの少ないもので、えー、せあの幸せに生きてますっていう人が結構増えてきましたね。で、実際にミニマリストとして活動しているミニマリストシル君とか、 そのミニマリスト渋君の本を出版を機にいろいろとテレビに出たりとかっていうふうにいろんなミニマリストが増えてきましたで実際僕もミニマリストで最近言うようになったんですけどもじゃあ実際あのミニマリストで稼げてるかっていうとなかなか難しいわけですよ。ミニマリストとしてあの仕事として食べていくっていうのは難しいので今日はですねミニマリストを再現しながらミニマリストとして収入を得るための方法を3つお話ししていこうかなというふうに思います で僕自身いろいろと副業をしてます副業をしていました正確に言うと僕は会社員時代にいろんな副業をしながら自分のビジネスを育てていって こ, のこういった YouTube だとかあとは Twitter だとかブログだとかを使って発信しながら仕事をしていましたその中でも僕はあの再現できた有効な、えー、皆さんでもできる方法をまとめていきますまず一つ目一つ目なんですけれどもあのメルカリで、えー、自分のものを販売することです これ一つ目ですミニマリストの方だと結構物を捨てるっていうふうなのが一般的かなというふうに思うんですけども僕は物を処理しながらそれを売っていきましたでちょうど僕が始めた頃の3年前ってメルカリが黎明期だったんですよ一番スタートしたてでメルカリが始まりましたまだまだスマホでしか使えませんで主婦というよりも若い人が使っているのが多かったのがメルカリの最初の時代でした で何をしたかっていうともう自分が持っているブランド服だとかブランドアイテムを全部、えー、メルカリで売りました例えば、えー、ブランドの財布だとか例えばブランドのカールケースだとか3万4万円ぐらいで売れるようなアイテムをどんどんどんど ん, どん売っていきましたこれで何が良かったかっていうと相場感が分かるよようになったんですよ例えば僕がやった中でいくとあの古本を裁断したものを売ったりしてます これってなかなかないと思うんですけど僕はミニマリストになりたくて本をすべて裁断してスキャナーにかけて今スマートフォンに全部入れてます SD に512ギガの SD に本をすべて入れてデータを入れてで電子書籍として読めるように本をすべて裁断しましたその時に出た裁断した本要は整領書を切ったんですよ 背表紙を切ってスキャナーコピー機のようなスキャナーを持ってたんでコピー機のようなスキャナーセットしてその本を全部両面スキャナーにしてその写真のデータのような形でそれをファイリングして PDF で持ってたんですけどそれをした裁断した後の本を売ってましたっていうぐらいそのなんていうんですかね相場意味のわからないものでも売れるんだっていうあの面白い体験をすることができました。 で例えばそのブランド服が売れるっていうふうにあったんですけどもブランド服ブランド服でもやっぱり郵送が難しいんでちっちゃい小物の方が売れるなとか iPhone ケースが流行ってるから iPhone ケースブランドの iPhone ケースを海外から輸入して販売するのもいいんじゃないかっていうふうに思ったりとかっていうふうな形でメルカリを機にバイマーをやったりだとかブランド服を売るバイマーをやったりだとかラクマ昔フリマとかっていうふうに言われてたんですけどもフリマに移ったりとか。 ヤ フ, ヤフオクで輸入したものをヤフオクで購入したものをイーベイ海外のオークションに売ったりだとかっていうふうに物販っていう形でどんどんどんどんそれをスケールアップいろんな形で広げていきましたそういった意味でもミニマリストになるために自分のものをメルカリで売るこれすごく面白いポイントかなっていうふうに思いますでプラス僕がやったこと2つ目のポイントになるんですけども自分のことを発信することです ミニマリストの方って結構ツイッターだとかインスタだとかとはブログ YouTube ってすごくうまいと思うんですけども僕もそれを発信したいな発信しながら収入にしたいなと思っていて YouTube だとかブログをやってきましたで僕がちょうどやったことはメルカリとかラクマフリマでやってきたものを何がどう売れたかっていうのをブログで発信しましたこれすごく重要で2つ目のポイントの発信になるんですけども何をどう売れたか どういうふうに捨てて何を購入したかとかっていうことをどんどんどんどん発信することによって見てくれる人が増えてきました例えばこう僕がやってる YouTube だとか今49005000人ぐらい登録者がいるんですけれどもそういった形で見てくれる人が増えてきて閲覧数も増えてきてそうするとあの Google AdSense っていう形で YouTube から収入が得られたりだとかっていうふうな形で発信することによってそれを収入源にできるっていうふうなこともどんどんどんどんできていきます ただ、まあ、ちょっと難しいんですけども、YouTube だとかブログって今、稼げる稼げるっていうふうに言われていて、どんどんどんどんいろんな人が入ってきてるんで、何を発信していいか分からないとかってあると思うんですよ。ただ、あのやっぱりその発信するものっていくと、やっぱりミニマリストになった人の話よりも、ミニマリストにこれからなりますっていう人の方が、やっぱり共感が得られやすいんですよ。ミニマリストになりたいなっていう人の方が多いわけで。 なんでミニマリストになりたいなっていう人の目線に立って自分がコツコツとそのものを裁断したりだとか断捨離するような過程をどんどんどんどん発信していくっていうのが面白いのかなというふうに思いますなんで2つ目のポイントはミニマリストになる過程を発信するこの発信する方法を極めるのがポイントになります次3つ目ですね3つ目はとにかく節税節約をすることですこれ3つ目のポイントなんですけども やっぱり僕が意識しているのは、えー、稼ぐよりも減らすことですこれ結構重要で、例えば浪費で、と例えばですよ、まあタバコを毎日下箱吸ったりだとか、えー、ビールを毎日一リアース飲んだりだとかっていうふうになってくると、やっぱり浪費につながってきますよね。ストレス発散のためにタバコを吸ったりだとか、ストレス発散のためにお酒を飲んだりだとかっていうふうになってくると、やっぱり体にも悪いですし、あのお金もどんどん使ってくるんで、そういった浪費をなくす。 これがすごくポイントになってきます。ミニマリストの生き方でいくと、やっぱりミニマリズムというか、少ないもので幸せに生きる、手ぶらで生きるというような形になってくるんで、やっぱりそんなにお金をかけないような生活を極めていくというのがポイントかなというに思います。で、それをやっぱり YouTube だとか、ブログだとかで発信していく、2つ目のポイントと重なるんですけども、発信していくことによって、教訓を得られるのかなというふうに思っています。 でじゃあ、じゃあ、もうミニマリストは結構増えてきたんですけど、どんな配信したらいいんですかって話なんですけども、やっぱりミニマリストといってもあの、自分が一番あの欲しいアイテム、一番必要なアイテムって人によって違うわけですよ。例えばミニマリスト渋君でいくと、もうガジェットだとか、もう最新のガジェットはすぐ更新したりとかしますよね。僕もカメラだとか、えー、YouTube に使っている iPhone だとか、全然捨てられないんですけれども、そういった意味でも自分の好きなガジェットにどんどん投資したりとか。 例えばあの食事が好きな人であればカゼンインとか、えー、グルテンフリーとかシュガーフリーっていうのを極めてすごい健康食に特化してミニマイストをしたりだとか も, う も, ともしくはもう読者が好きなんですと読者がめちゃくちゃ好きなんですけど本は捨てられなくて本は捨てられないんであの電子書籍にしてあのスマホに全部入れてますともうスマホに入ってる、えー、本はもう1万冊1億冊ぐらい入ってますっていうような読書好きミニマイストとか ミニマリストだけではなくてミニマリスト×ガジェットミニマリスト×読書ミニマリスト×フリーランスみたいな形でいろんな肩書きを組み合わせていくことによってその人の色が出る配信になれるかなというふうに思っています、えー、今日はですねあの ミ, ニメストミニマリストになるための方法とミニマリストが月5万円稼ぐためのポイントをまとめていきました一つ目のポイントはメルカリを使って自分がいらないものを 捨てながらお金にしていくこと。二つ目は、その捨てる過程を発信していくこと。SNS を使って発信していくこと。で、三つ目は、その発信をしながら節税、節約をして、ミニマルの本質をどんどんどんどん貫いていって、肩書きを増やしましょうねっていう話をしていきました。ミニマリスト結構増えてきましたよね。皆さんもミニマリストだったら、よかったらコメントしてください。僕と一緒に絡みましょう。 えー、今日の動画はですね、そういったミニマリストの月5万円稼ぐための方法についてまとめていきました。今日の動画がいいなと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。で、より、あのこの動画を聞いて、月5万円全然稼げないじゃんって思った方は、もう僕の動画で、もう月5万円シリーズ、5万円稼ぐシリーズをもうめちゃくちゃやってるんで、よかったら別の動画も見てください。今日はどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。